ねえ、み、み。よいしょ。はい、あ、よいしょ。はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、まあ、以前から、まあ、視聴者様からね、まあ、大食いの、 普段の家の生活ってどうなってんのっていうコメントをね、まあいろいろいただきまして、朝からめっちゃ食ってんじゃねえかみたいな、そんなね、疑問の声を多数いただいていたので、今日の動画はですね、久々のまあ休日というか、まあね、もちろん撮影してるからね、休日ではなくなって、 たんですけど<笑>、まあ、まモーニングルーティーンみたいな感じでね、えー、休日の1日の流れをとっていこうと思います。とりあえずマジでね。もう寝起きなんすよ。もう20分前ぐらいに起きた感じ。もうめっちゃ眠いんですけど、まあ、とりあえず歯磨いていきましょう。よいしょ。よいしょああ 今さ髪のぼし始めたんですけど久々に寝癖ね直面するとめんどくさいね<笑><笑>また坊主にしようかないいよいいおはようえー、えーえー、痛い痛いたいたいたいよおはようおはよう でだまあね、休日は朝から飲みたいんですけどえ、今回ねちょっとねその朝から飲むまあね普段もそうなんだけどお酒を飲む際にねまあ、習慣としてもうめちゃめちゃいいサプリをもらったんでいや今日はこれは飲んでいくんですけど。<笑> 今回いただいたのがね、こちらなんですけど、僕はね、めちゃめちゃ酒飲むんですよ。酒が強いわけじゃないんだけど、好きでね。で、やっぱり飲みすぎると、結構ね、翌日とかしんどいなーっていう日があるんですけど、これね、ちょっと前に試したんですけど、これ飲むとね、結構ね、すっきりするんですよ。だいたい3粒から6粒ぐらい。まあ今日はね、ただのお休みなんで、そんなバコバコ飲まないんで、3粒だけね、いただきます。うん。 まあ、口飲んでもね、全然残んないし、苦味とかもないんでね、めちゃめちゃ飲みやすい。これでね、飲めるんだったら最高だよね。とりあえず、お休みなんで。普段はね、僕、朝飯って結構食わないことが多いんですよね。まあ、撮影もお昼からってこともあって、まあ、いっぱいね、食べるんで、結構朝食べないんですけど、 いやさすがに今日はね、まあ、僕のチャンネルの動画撮影してるので、これでね、終わりってわけにはいかないなと。ということで、本日はね、まあ、このお酒に合うおつまみをね、まあ、通販で注文しました。僕ね、激辛が大好きなんですよ。いろいろ調べたらなんかね、激辛の通販みたいのいっぱいあったんで、今回はね、それを何種類か購入いたしました。まあ、それをね、ちょっと作っていって、お酒と合わせて食べて飲んでいきましょうということで、 こういったね、まあ、冷凍の品が、1、2、3、4、5、6、7、8個。全部ね、激辛らしいんで、ちょっとね、ささっと作っていきましょう。まあ、ここら辺はね、さーっと流しますわ。<笑>実はね、あの、しびれっていうのかな。フォアャオとかっていうのがね、あんまりね、得意ではないんですよね。そこが、ちょっと心配かな<笑>大丈夫かなってところがある。ちょっとこのメニューがさ、めっちゃ気になってたんですよ。なんだっけ スパイス担々麺パイ包み、これ麺が入ってるらしいんですよ。担々麺とかこう混ぜそばで有名なほうきぼしさんっていうお店が、ラーメン屋さんね、あるんですけど、そのラーメン屋さんが提供しているこのパイの、ね、包み焼きらしくて、この中にね、麺が入ってるらしいんですよ。僕はね、一番ちょっと楽しみにしております。<笑> この前さ、ツイッターでも書いたんですけど、僕なかなかね、こういう個性的というか、も、ま、う、あ、あ, あんまりね、協調性がないというか、<笑>好きな感じでね、まあ生きてきた感じなんで、あんまりね、こう趣味とかもさ、人に合わせてってなかったんですよ。なかったんだけど、人生でね、まあ唯一初めてあのー、同調圧力に負けたのが、娘のね、お母さんと一緒を見るっていうね、<笑> <笑>もう最近はめちゃめちゃ見てますよお母さんと一緒まあ今日はね、まあ、いわゆるあのプロモーションを含む案件撮影ではございますがお酒飲みながら美味しいもん食べて撮影をする最高っすね最高、まあ、普段はねなかなかこんなことないのでこういう撮影できるのはねほんとありがたいですね ということで、今ね、この辺りの料理すべて完成いたしましたので、向こうの部屋に持って行って、お酒とね、一緒に楽しみたいと思います。はい、ということで、こんな感じでね、料理完成いたしました。もうね、めちゃめちゃうまそうな匂いがしているので、もう早速ね、食べていきましょう。それでは、いただきます。ひとまず黒、黒をつけさせていただきます。よいしょ。 これね、餃子が僕気になっててこの餃子っすね1品目こちらの餃子でございます肉味噌みたいなひき肉がのってるんですよあしびれがくるわはあちょっといただきます <笑>ビールと合うねーこれうん辛みってよりかはもうがぜしびれだね続いてこちらのトッポギをいただきますうん甘辛でうまい 全然ね、激辛ってよりかはもううま辛って感じですね止まんなくなるわうん、はあ、そしたら続いてねこちらのヤンニョムチキンですねヤンニョムはさ絶対うまいじゃん鉄板じゃんこれは。 でももうね、3品目になってくると、何が辛いのかよくわかんない。辛いかわかんないけど、とりあえずね、汗がね、止まんないっす。<笑>うまっ。うん。あ、はあ。じゃあ最後これ、ちょっと楽しみに取っておいた、大木星さんのパイっすね。 甘いよねあ、うまいあ、うまいあ、でも辛いも辛み強いけどあのね、香草というかそういったね、香りがね、強いんで爽やかですね パイと麺の破壊力すごいわ。<笑>見えるかな？これ汗がね。すごいわ。<笑>すごい。なんだかんだ。やっぱりこのビールとかアルコールって夏が一番うまいよな。暑い時期にこうカッと行くのが一番うまいっすよね。 まだ編集もしてないし自分で言うのもあれっすけど僕の動画史上一番ビールうまそうっすよね<笑>一番うまい気がするうんちょっとねあのビール空いちゃったんでおかわり持ってきます<笑>今日の撮影いいないやーいいねーこういうの今日の撮影めっちゃ幸せだわいやー うめえなんでこんな辛いものとビールって合うんだろう止まんないんだよねうんうんこれが最後の料理でございますね マジで、このパイってパイ生地にね、包んだら何年もうまくなりません基本、うまくなるよね<笑>うんそしたら、こちらがね、最後の一口でございますああ、はあ、うまかった、マジでごちそうさまでした とということで本日の動画はね休日の一日ということで好きなお酒を飲んで好きな料理を食べての動画でございましたで今回お酒を飲むにあたってね使用させていただきましたこちらの金ののウコン肝臓エキスのサプリですねこちらのサプリは健康な豚のレバーを使用した肝臓水解物をはじめ国産のシジミエキスさらにはクルクミンや亜鉛オルニチン等日々の健康維持にぴったりな成分が入っております ぜひね、この動画が気になった方は、僕の動画を見た方専用の割引コードが概要欄の方に記載がございますので、ぜひそちらの方からね、販売ページ飛んで購入してみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃれ。